人柄ね、もう星空のガーディアン皇帝さんから頂きました。かなちゃんもふもふもふもふ。先日、えー、声優になりたい女医さんの話をされていましたが、その話を聞いて、あの、林原めぐみさんも看護師さんから声優さんに転身したことを思い出しました。かなちゃんは、もし転身できるとしたらなりたい職業ってありますかそれではまた。あー、そうですね。声優になるきっかけとかさ、その、まあ、それこそインタビューとかで聞かれるじゃないなんかそのたびに、 あの、なんだろうその。自分がこう必要とされた場所があって、なんかそこに奇跡的に出会えたから声優になったっていう経緯なんですよ、私は。なので、なんかこのポンコツを雇ってくれるところならば、別にどこでもいいって思ってしまう。そう。もう本当に。 アルバイトもやってみて分かったけど、とにかくポーコツなんだよね<笑><笑><笑>だだ。その中で、多分向いてることと向いてないことあると思うんですよ。だから、向いてないことを無理して、やろうって思う気持ちにならないね。うん、だから、なんかいろいろやってみて、向いてるなって思ったことに続き進んでいくかなと思います。うん。まあ、そうね。そうね。だから、 パン屋さんは向いてると思うあの何ていうの好きだからうんあのー、そうねレジ打ちだけだねだから<笑>ポンコツが出てくるのは<笑>でも今もうハイテクになってねポ ン, ポンポンと押すだけ私のは打つやつだったからそう打ち間違えとかも結構あるんですよ<笑>うんだからいろんな技術に頼りつつ パン屋さんやりたいかなうん、そうね。まあ、ただ、うん、ず、そうね。な、いくつまでお仕事できるかなって考えると、本当いろいろ、な、なんだろうな。例えば、うちのばあちゃんは、今、70代後半なんだけど、今でも、あの、続けてます、お仕事は。 そうでその方がねなんかおばあちゃん的に楽なんだってシャッキリできるから<笑>そうでなんか自分でボケそうって思ってるんだって<笑>でその気持ちはなんかすごいわかるのね、うん、うちのママもそうなんだけどあの働いててそこにあの切り替えてプライベートがあるっていう方がなんかこう メで別にあのお金に何だろうなお金をたくさんもらいたいとかいうわけじゃなくて働いている時間に充実感を感じるっていうところが私も共通してて、うん、なのできっと声優の仕事がこうあのいつかなくなったとしてもお仕事はするな、うん、って思う。 そうだね。はい。<笑>かなじゃあ次。